そういえば。 今日転校生が来てたんだっけ。もう一回、あっち向いて這いやりましょう。うるさいです。一緒に、あっち向いて這いしましょう。結構です。あのー、一回だけ、相手してください。<笑>ビンとする気満々だ。<笑>じゃんけんぽん。あっち向いて這、はい。うん。じゃんけんぽん。 あっち向いてほい<笑>これが本当のあっち向いてほいよあの大丈夫薄くとなる夜空に見下ろす街一人漂っても心は生きてる立ち上がる夜